全国女子駅伝で17人抜き、区間新記録のドルーリーエー佐と、目標は田中望みみ、衝撃の駅伝デビュー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皇后杯第41回全国都道府県大公女子駅伝日本陸連主催。 京都新聞、NHK 共催、村田機会協賛が15日、京都市京区の竹菱スタジアム京都を発着点に、佐京区の国立京都国際会館前を折り返す旧区間4295キロで行われ、中学生区間の3区3キロで、岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山鶴山中3年が17人を抜き、9分2秒の区間新記録をマークした。 衝撃の駅伝デビューを飾ったニューヒロインは、区間新を目標にしていた。最低でも9分5秒を切りたかった、と笑顔で100点満点のレースを振り返った。これまでの区間記録は第31回大会の高松もチム戦尾、大阪、と第37回大会の南風が千葉の9分10秒。 ドルーリーはその記録を8秒も更新し、未踏の8分台に迫ること次元の走りを都王子で披露した。四角1キロを2分55秒で、ドルーリーは第2中継所で38位でタスキを受けると、自分の感覚を信じて走った、と序盤からギアを上げた。最初の1キロを2分55秒で通過。 1000メートルから2000メートルで落ちたと反省したものの次々と前を行くランナーを抜き去り21位まで順位を上げて4区のランナーにタスキを渡した。岡山県出身でカナダ人の父と日本人の母の間に生まれた。生徒数200人ほどの中学校に通い、女子の陸上部員は3人で本格的な駅伝出場は今回が初めて。 昨年8月の全日本中学校陸上選手権、全中の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制して注目を集め、初めて全国女子駅伝のメンバーに選ばれた。17人抜きの階層に、沿道に人がたくさんいてすごく走りやすかった、とうなずく。 この大会に向けて調子が上がり、区間新は愚か8分台のタイムを狙っていたという。レース後、置いてきた携帯電話にはメール着信を知らせるバイブがブルブル鳴っていたみたいです。とはにかみ、周囲の反応に驚いていた。資格憧れは田中臨みみ関係者によると、学業成績も優秀という。 憧れの存在は、同志社大出身で東京五輪女子1500メートル8位入賞の田中希実、豊田児童初期。15歳のホープは、田中選手のスピードトラストの切り替え、日々努力を重ねている姿を目標にしています、と語った。